フランスのメゾンギャンゲを紹介したいと思いますえっ、ー、とフランスにはいっぱいチョコがあるんですけれども私はねちょっとここが珍しいなと思ってご紹介したいと思うのはなんとヘーゼルナッツ農家さんなんです珍しいでしょあのヘーゼルナッツというのはイタリアのお得意な農産物なのでイタリアにはいっぱいあるんですよ フランスでは珍しくて、で、あのヘーゼルナッツだけじゃなくて、いろんなフルーツも。いっぱい植えている農家さんなんですね。長い付き合いだけど、知らなかったんです。で、今回なんかズームでお話ししてる時に。え うや っ, たんっていううに教えてよと思ったんですけどであのなんとえすごく大きな農園というか農場があってそこの入り口にお店があるんですってお店もこうねカメラで見せてもらったんですけどそれも食べたいこれも食べたいって思うようなとにかくね素材をふんだんに使ったチョコレートがねもう最高のねあのチョコレートがいっぱいね作ってらっしゃるんですよ。 えー、と私が気に入ったのはやっぱりねヘーゼルナッツをふんだんに使ったこのチョコレート見た目あっさりしてるでしょ、えー、とそこはねなんかねあの 自, 家自分のところで食べるような感じなんですけど味味はめちゃめちちゃゃ美味しいんですよ、まあ、やっぱりね自分とこのヘーゼルナッツがどうやったら美味しく食べてもらえるかっていうのを これ以上わかってる人いるいないじゃないですか。だから美味しいんですよ。もう絶対これはね一回ちょっと選んでほしいなっていうふうに思います。他にもアプリコットとかいろいろご紹介したいと思いますのでぜひチェックしてみてください。